ははい皆さんこんばんこばですえ今回はダイソーの本アルミポンチョえこちらを購入してみたのでえレビューをしたいと思いますえ購入したきっかけはですね以前、えー、防災リュックを作成した際に何かこう雨具になるようなものがないかなということでまあ100均とかホームセンターなどを いろいろ物色していたときに、えー、ちょうどこの、まあ、保温機能もあるという、まあ、銀色のです、ね、シートがあったので、まあ、ポンチョ型になっていれば、まあ、マグにもなるんではなかろうかということで購入してみたものになりますで最初ですねこれ着てみたときに、えー、ちょっと私勘違いしてましてねちょっとまたおいおい後で気づくと思うんですけど、はい、で今映ってるのはワンタッチホック 後付けで付けるボタンこちらもダイソーで4組110円で売ってました、はい、ボタンが必要だなと思ったのは先ほど着てる時にですねちょっと気づいた方もいらっしゃるかもしれませんがどうしてもですねひらひらと1枚のシート状ですので、まあ、風であおられたり、えー、して何かこう作業しようと思うとですね えー、きちんとこう体を覆ってくれなかったので、まあ、せめて腕を通すような場所が欲しいなと思ってこのボタンをつけることにしました今映ってるように、まあ、3種類のボタンがあってですね、えー、オスとメスと、あのー、背中の部分ですねはい、はいえー、とこちらが、えー、とメス側ですねで今左側の方がオス側ですね 背中の方は両方このように同じデザインで、くっつく部分がこのようにオスとメスになってますしたがってこれをですね押さえるとはいはいはいそうなんです、ね、パチンとね閉じるかと思ったら閉じなかったんですねいくら力入れても閉じないので これは何かな不良品かなと思ってよくよく調べてみるとこの中央の部分がですね、えー、出っ張ってて両方が当たってるので、えー、しまわなかったんですね要は通常の布に比べてアルミポンチョの生地が薄すぎるために、えー、ボタンをつけても中央の軸の部分が飛び出しすぎていて2つのボタンがうまくくっつくことができなかったんですねそこでこのように、えー、とボロ布 これはですね、何かもう着なくなった血のパンツか何か の, あの生地まあ比較的しっかりしたね生地なんですけどそれをちょっとこう半分に折って、まあ、2枚にしてこのメス側の方にかましてみたんです、はい、そうするとこんなふうにですねしっかりとくっつくことができましたはいこれはボタンは成功です まあ、したがってまあ布があればいいんだなということが分かりましたのでここからはちょっとえ布を挟みながらですねボタンをつけていこうと思いますちょっと一倍最速でえこのつけるシーンを一箇所あのまあ見たい方もいらっしゃるかなと思ったのでえちょっと早回しせずにね撮ってるんですけどまあこんなふうにまあえ先ほども申し上げたように 血、え、のー、パンツのようなコ、まあ、ットンの生地ですねあのシーツとかと比べたらやっぱちょっとこう分厚い感じあのデニムとかねあのジーンズみたいな生地ほど分厚くはない、まあ、そんな生地になりますねでそれをですね、えー、ボタンをつける何、えー、て言いましょうかねその表から見えない側、えー、ボタンをパチンって止めるオストメスがこうねくっつく側の方に布を当ててやろうというふうに思いました その方がね見栄えも外から見えてるよりはいいかなと思ってあとねさっきあの後で分かったんですけどそういう風にあに布をかました方がですねあの厚みが出てボタンをね外す時にこう引っ張ってもですね破れないこのアルミポンチョのね生地にダメージがないということも分かったのでまあこうした方がねもともとかったんだなということではい 手順としてはですねあの穴を開ける位置に、えー、布地を置いてで切りで小さい穴を開けた後、まあ布地がねどうしても小さい穴ではこのえボタンがねボタン の, その軸の部分が入りにくいの で, でちょっと太いあの赤い持ち手の千枚通しで穴を広げてから、えー、通してます。 えー、最初にまあボタンをつける位置を決めてで千枚同士でまあ穴を開けて貫通させてそこにえ千枚同士でちょっと大きな穴にして最初 の, があの細い切りですねすいません今赤いのが太い千枚同士でその穴の開けた部分にえ裏側から軸のあるものを入れて。 ちょっと入れれにくいんですけどねこれねこ布のところが特に。でその後、えー、接合する方のと、はいう転が入りました。これで、えー、うまくいったので、えー、着てみました。ちょうどね、えー、腕の下のところ手を通す袖を通せるようにしたのでこうするとですね先ほどみたいにひらひらとこうまったり風であられたりしないのでまあ着てる時はこうね、えー ただね、ちょっと一か所勘違いに気づきました。これですね、えー、と 横, 横と前がです、ね、ズレてるんですね。これで見るとですね、わ、えー、かるんですけど、も、は、う、い、一回ちょっと外してですね、ちょっと90度回転させて、あのフードの向きを確認して切ればよかったんですけどね。えー、最初に袋から出した状態で、 被、えー、るとですねなんとなく勘違いしやすいような畳み方をしてるんですねそれで間違えて来、えー、ちゃったんですけどこれが正しくてこうするとですね座った時なんかでも膝の上まで、えー、きちんとアルミポンチョがあるという状態でした間違えたところにフックもつけてしまったのでまたちょっと追加で、えー、近所のダイソーに行ってですね買ってきてですね、えー、またここで、えー、4つ プラス追加でつけております、まあ、腕を通すだけだったら、まあ、最低2箇所でいいんですけどねあの腕を通すだけじゃなくてちょっとできればあの、えー、ポケット、まあ、ズボンのポケットのあるあたりですね体の側面の下の方そちらにもねあった方がいいかなということでつけてみました、はい、でちょっと自分でね切るのもできなくないのでこんな風に かぶっててら自分でボタンンをパチンとしてはい、そうするとですねこのアルミポンチョもまあようやく実用性があるのではないかなと、えー、なんか小林幸子みたいになってますけどはい、えー、こんなとことでレビュー動画でした参考になれば幸いです